Bye. 岩井ゆさん、昨夜からあの出ていただいて、こちら向かっていただいたということで、今一度大きなアクをお願いいたします。ありがとうございました。素晴らしかったです。 でご紹介申し上げますとわでんの皆様です大きな拍手でお迎えください皆様こんにちはとわでんと申します、えー、午後になりさらに暑くなってきて ちょっと皆さんあの、しんどいかと思うんですけども、あのー、今年のテーマは風神大神といいまして、えー、ちょっと今日の